いや似合ってるねこれれ普段着着でもそそうそうんなのんなすかわいい。<笑> 不用吵吵吵吵吵可愛吵吵吵在大家一走吵那吵吵吵吵才社吵吵啊他吵彩排就哭了吵吵我們一定會大哭一場可愛可愛 愛は、目先な立って、いたまた、ネタのことをしない。愛は。<笑><笑> いやもうね本当に感動していい歩いてくる瞬間いいもうなんか幸せオーラで巻き込まれてなくて今もちょっとうるさ<笑>まさみさんきれいだった ね, ねもうなんか、うん、幸せった感じかわいいこちらもかわいい、えー、ただいまご紹介で預かりました新婦まさみさんの上司でもあり親族の拓馬ですーよくまさみさん ご両家ご親族の皆様、本日は誠におめでとうございます。おめでとうございます。<笑><笑>まさか私のお姉ちゃんがこんなに素敵な方と結婚できるだろうね。<笑>思ってもいませんでした。<笑>家族として本当に嬉しいです。それでは、えー、乾杯の温度をとらせていただきますので、皆様、大きな声でお昭和をお願いします。りょうくん、まさみさん、ご両家並びに、 ご立席の皆様、末長いお幸せをお祈りいたしまして、せーの、乾杯 なぁ、はい、<笑><笑><笑><笑> い, <笑><笑>いつもこれ言ってるの<笑><笑> えー、皆様本日は私たち2人の結婚披露宴にお越しいただきまして誠にありがとうございますこの緑に2人で一目ぼれしましてここで皆さんをお迎えしたいというふうに決めましたこの日まで夫婦2人で q ウの皆様と一緒にいろいろ準備を進めてまいりました是非ですね皆さんこの q ウの素晴らしい景観と大村シェフが作るおいしい料理を堪能していただきながら最後まで楽しんでいってくださいどうぞよろしくお願いいたします じゃあここからは私が代わって乾杯をさせていただきます今日は皆さんたくさん 海丹雅巳说是为了他们特别设计的好期待哦我说是真的的是真的是真的是真的是是真的的是真的是真的是真的是真的是真的是真的真的 起来超好吃的刚才文达还跟我寶宝他拍照拍得很好看太 好, 了太好吃了大家在京湖睡太好吃了吧明天来看看好了明天来看看好了明天来了吧你来看看好了明天来看看看看看看看看看看看看看看看啊！看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看 これは趣味なんです最後でスス開催してるんでなさい好きな優しいとこたくさん見えー、皆さん楽しんでください。 3位はまありがとうございます。<パ><笑><パ><笑><笑><パ><パ> 熱めちゃくちゃ甘い。こういう幸せオーラーがあるとこで食べるものが美味しいんだね。 えー、本日は皆様、えー、本当にお忙しい中お集まりいただきありがとうございましたまさみのお父さんお母さん、えー、お二人が大切に育ってこられたまさみさんを結婚を認めてくださって本当にありがとうございます、えー、いつもハッピーで楽しい山本家の一員に温かく迎え入れていただいて本当に嬉しく思います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 夜景好漂亮啊梨央雅まさん卜的插碗 大家好我现在已经回到家了想说回家来开箱一下这一次去马沙密他们的婚礼收到的礼物。首先是每个人都可以自己选的小塊架然后每个人的座位都有放一袋纪念品。首先是 Monaka, 它这个最终蛮酷的应该是可以直接冲泡热水就可以变成味噌汤的东西然后是蜂蜜蛋糕好用心哦。 这次去他们婚礼真的超开心他们很多人其他人去三次会我就没有去我二次会结束又回家了今天一整天真的过得太开心又太感动不知道怎么说所以就用影片来帮我说吧